内閣総理大臣の岸田文雄です沖縄科学技術大学院大学オイストの創立10周年記念式典にあたり内閣総理大臣として祝辞を述べる機会を得たことを大変光栄に思います式典にご出席の皆様またこれまでオイストの創設や発展にご尽力されてこられた皆様創立10周年 誠におめでとうございます冒頭オイストの構想を提唱されその発展を支えてこられた尾身浩二先生が先月お亡くなりになったことについてこの場をお借りして哀悼の意を表するとともに尾身先生のこれまでのご功績に心から敬意を表します。 私が沖縄担当大臣を務めていた2007年から2008年にかけては OIST の前身の独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構の下構想が練られているところでした。その後2011年に設立されたオイストが 2012年に開学しこうして10周年の節目を迎えたことをとても喜ばしく思います。先週15日には内閣総理大臣に就任して初めてオイストを訪問し研究室の視察車座対話を行いました。オイストは構想段階から 世界最高水準柔軟性国際性世界的連携産学連携の五つの柱を理念に掲げておりますが今これらの理念が体現されつつあると実感したところです世界最高水準の教育研究を推進し 国際的に高い論文成果を上げており学内公用語を英語とし教員・学生の半数以上が外国人という国際性の高い大学となっていますまたグルース学長をはじめ理事会にはノーベル賞受賞者等の著名な方々が参画され 世界的なネットワークが生かされていますさらには企業との共同研究やスタートアップ創出といった産学連携も深まりつつあります引き続きこれら5つの理念を追求しさらなる高みを目指していただきたいと思います我が国は今大きな時代の 転換期を迎えています私は新しい資本主義を提唱しており経済の付加価値創出力を引き上げるとともに持続可能な経済社会を実現していくことが大切であると考えています。社会における課題解決を成長のエンジンへと押し上げていくため最も まあ、重要なのは科学技術イノベーションスタートアップ人への投資グリーンデジタルの4本柱でありこの4本柱を体現している機関がここオイストであります世界的なネットワークを生かし量子バイオ等の先端科学技術をはじめ 幅広い分野に係る世界最高水準の教育研究が進められ、その研究成果が社会に広く還元されることを大いに期待しています。ぜひとも、沖縄ひいては日本におけるイノベーション推進やスタートアップ創出を牽引する存在となっていただきたいと思います。 こうしたオイストの取り組みを政府としても人材育成や資金支援などあらゆるま政策リソースを投入してしっかりと支援してまいりますえ結びに平素よりオイストの運営や教育研究にご尽力されている皆様に敬意を表するとともに日頃からオイストにご理解と ご協力をいただいているご来賓の皆様に感謝を申し上げ私の祝辞といたします。